に必要な治 療, 技術につい治療技術がどこまで必要なのかって話をしようと思いますこれほとんどの方に聞かれるんですね、自分の今の治療技術で技術力で開業しても通用するんですか藤井先生ということを聞かれるわけなんですけどこれに対する答えは何なのかって言ったら通用しないということですね。 はい、何なのかどういうことなのかって言ったらじゃあ自費で必要な治療技術って何なのかって言ったらそもそもその質問自体が実はナンセンスなんですね自費で必要なのはまず最初に治療技術の部分でなくてまず2つに分けてやる必要があると何なのかって言ったら治療技術を高めるっていうふうなそういうふうな自分の特性とプラス集客をするリピートをしてもらうっていうその経営の部分なんですなので経営と技術家の2足のわらじを履いてやらないといけない っていう風な、そういう考え方に変えていただきたいんですね。で、これ技術の部分、これ何なのか？って言ったらあの治療家のですね。まあ、いわゆる商品そのもののクオリティのことになってくるんですけれども。でもそれは経営ではないです。技術は経営ではないです。経営の子がやっぱり集客マーケティング、もしくはリピートの部分に入ってきますから、まあ、はっきり言って、あの技術がなかったとしても集客できるし、技術がなかったとしてもリピート取れるんです。それができるのは実は経営なんですね。 はい、で技術は何なのかって言ったら患者さんが2回、3回、5回、10回、20回っていうふうに通ってもらっていく中で本当にじゃああなたにも使ってる技術が直せているのかどうかっていうことが問われるわけなんですね。で、ここで、えーまあ、技術についていろいろ話をしていっているんですけれど明確な差が出るのは何なのかって言ったらほんまに直せる技術やってなかったらいつまでたっても新規集客とリピートトークをすごすごすご喋ってってことをやらなかったらあかんねんでそれ大変やねんでってことなんですね。だからこのね残り図解をする ってにパターンに分かれるんです、ね、あの経営のことを学ぶとですね売上がすぐに上がるからそれでもいいやと思うタイプと経営のことが学んで売り上げがすぐ上がったとしてもその後もずっとですねリピートのことあ技術のことを高めていくとい う, ふうにことにある2つの治療科に置かれますで、えっと、弊社株式会社藤井商業事務所は経営のことも技術のことも両方絶対に教えますで一番ダメなのは経営のことだけ悪い人ですねこれ全然長期的に成功しないししんどいです。で 皆さんあのチラシでポスティングしたりとかホームページずっと更新したりとかするのね、まあ、20代、30代とかで初めの23年はいいと思うけどそれじゃあ20年も30年も続けてね深夜までポスティングして患者さん朝9時から夜の10時まで見てっていうことが20年続けられるかってこと不可能ですからね。 じゃそれやったら、病院で働いてた時の方が、あまあ、安定してるし、収入も安定してるし、いろんな保障もあるし、まあ、安杯なわけですよ。だから、独立会議をしたとしても、経営だけ学んだとしても、そこの先には、まあ、地獄というか、大変な思いをする人がいるから、やっぱり技術屋としての技術を学んで、 要は先生の言うことだったら何でも聞きますとか、先生の治療を受けれるようになったらどこまででも行けますとかっていう風に言ってもらえるような院づくりということをもう絶対意識しておかないと治療院系の泥沼から抜け出せないようになってしまいますよということをお伝えさせていただこうと思いますので、この辺もね参考にしていただければと思ってます。はい。えー、以上藤井でした。私が喋ってるのは唯一、あの、藤井諸子コンサルティングのパートナー養成講座っていうレベル3 の, のみで出てますので、私の直接指導に興味のある方はぜひともそこにいてください。 えー、っと今やったら藤塾に入ってからやったらどこで案内されるか、まあ、ぜひ事務局に聞いたりとかね、えー、講師に聞いていただければその入り方が分かると思うので参考にしてください面白かった方はいいねおよびチャンネル登録してください下のリンクに独立開業政府講ノ原を持ってば出してるんで参考にしてください以上です